皆さんこんにちは中町地域おこし協力隊の藤園と申します私は獣害を減らすことを目的として活動を行っています具体的には日本鹿カを有害捕獲しています今までに町内で75頭のシカを捕獲しましたさらにシカを捕まえるだけでなくシカズノのトロフィーを作ったりシカ側を舐めしたり ジビエ料理のレシピを開発したりして捕獲した鹿を有効活用していますこれは鹿を捕獲する様子です最初は罠の入り口付近にの見えさを持って鹿をおびき寄せますが餌の位置を徐々に中に移動し鹿を罠の奥まで誘導し蹴る糸に引っ掛け捕まえますまた銃害を軽減するために 休憩初活動をしています獣害対策の講演会の講師をしたり実際に現場に行きその場所の状況を調査しその対処方法を伝えたりしますこれらの写真は獣害の発生現場です左の写真は収穫が終わった後の水田です収穫後に水田をそのまま放置する古梅に二番穂がなりそれが動物を 集落や補助に引き寄せる原因になります動物にそこが餌場だと認識させないようにするためには水田を吸き込むなどして2番歩を減らすことが有効です中央の写真は地際を固定していない防護柵ですこのままですと動物は柵の下をくぐって侵入してしまいます動物はまず柵の下を狙いますので地中に網を結束したり 地際にくいを打つなどして動物が侵入しないようにすることが重要です右の写真は支柱に金属を使った電気柵ですこのような素材で電気柵を作ると漏電しやすくなります電気柵を有効に活用するためには漏電しやすい箇所を絶縁体に交換することが重要ですさらに猿を追い払うように調教したモンキードッグを育成しています 左側の写真は私が育成しているモンキードッグの城です。人に迷惑をかけないように調教するとともに、サルを追い払う動物だとし、追いかけるようにしています。中央の写真は GPS 発信機を装着した大人メスのニホンザルですメスは群れから出ていかないので、発信機を装着すると群れの位置を把握することができます。これにより、 猿が集落にいるときにモンキードッグを出動させ、追い払うことができるだけでなく、右の写真のように、集落に近い場所に群れがいるときにも、モンキードッグを出動させ、集落への猿の出没を未然に防ぐことができます。ただし、今はこのメス猿が死亡したため、モンキードッグによる追い払いは中断しています。この図は、発信機を装着した日本ルの群れの移動ルートです。 期間は2023年1月11日から23日までです。ヒトウニシのはゼガハラ集落を中心にして、日州の平野市も集落を利用していたことが分かりました。これが実際の追い払いの様子です。サルの群れが集落の近くにやってきたら、このようにモンキードッグを放します。犬が吠え、サルが警戒音を出しています。 はい、私ら。はい。はい、お水だよ、お水。追い払いが終わった後は、犬が車に戻ってくるように調教しています。今後の活動予定です。日本自家の数を減らすために、有害捕獲を続けます。さらに、捕獲した個体は。 ジビエや川ワナメシなどに有効利用をしますまた、重害を軽減するために普及啓発活動を続けます重害対策の講演会の講師をしたり実際に現場に行きその場所の状況を調査しその対処方法を伝えたりしますさらに、今は中断しているモンキーロックによる日本ルの追い払いを再開する予定ですそのためには まずは日本ザルの大人メスを生け捕りにし、発信機をつけたいと考えています。そしてこれら活動を行う上でいデータを分析し、その成果を学会などに発表しようと考えています。以上で発表を終わりにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。